今回はお便りのコーナーです。私が体験した球団の実態というお手紙をいただきました。約20年前、私の母は解放同盟中央本部の K により、松本慈一郎記念会館に呼び出され、あんたの職場に外戦車を回す、あんたを首にしてやる、あんたなんか電話一本でいつでも首にできるんだからな、上司も首にしてやる、などと、 激烈な脅迫を受け、文字通り土下座させられました。母は震え上がっていました。もともと球団の標的は私でしたが、そうやってターゲットの身内を巻き込んでいくのが解放同盟の手口です。その他私は K から、 お前の家の近所に球団のビラを撒く。そうすればお前今の家に住んでいられなくなるよとも脅迫されました。今にして思えば発言を録音しておいて警察に直行し脅迫罪で告訴すべきでした。トレンの F は解放同盟が世間でどう思われているかをやたら気にしており、 解放同盟を差別してヤクザ呼ばわりする奴もいるはとんでもない話だと憤慨し、君の周りで解放同盟はどう言われてるんだ解放同盟の人たちは頑張っていると正当に評価している人はいるかなどと詮索していました。私は内心、解放同盟が頑張っている、なこと言う奴いるわけねえだろ、アホか、と思ってましたが黙っていました。 ケイラは集団で私の出身校に押しかけていき、解放同盟の肝入りによる人権講座を作らせろと要求していました。解放同盟を講師として派遣させろというのはケイラの要求でした。ケイラは私の出身校がどこかという話まで根掘り葉掘り詮索していました。また、私の出身校はたまたま地域の名門校だったので、 あんたの学校の出身権は県庁の幹部クラスに多いから、今後あんたの一件は行政闘争で有利に使えそうだ。ありがたいと、千葉県連の K が喜んでました。私は何度も呼び出しを受けて、吊るし上げを受けた挙句解放同盟の注文通りの反省文を書かされました。嘘だらけのインチキな作文でしたが、書かないと吊るし上げが終わらず、日常生活に戻れませんでした。 この点が解放同盟がやってることは、警察や検察の距離自白強要によく似ています。解放同盟が、石川和夫さんは嘘の自白をするよう強要された人権侵害だ、などと騒いでいるのを見ると、ケッとしか思わなくなりました。お前ら警察や検察と同じことをやってるじゃねえかと。最後はトレンの近くの大衆食堂で、親子丼か何かをおごってもらいました。 私を官府なきまで粉砕できて、刑は上機嫌でした。解放同盟としては一応そうしておくことでえ、暴力球団だ。脅迫や強要で告訴するなどと言われるリスクを回避、回避したつもりだったのでしょう。レイプ犯が犯行の後で被害者と食事をしたり、被害者に笑顔を作らせて写真を撮ったりするのとよく似ています。ということだそうですね。 ま、K のことなんですね。K は、これはあの埼玉の解放同盟の人なんですね。うん。それで、うん、この球団された人はですね、この K さんがですね、K がですね、えー、兵庫の人だとは知りなかっ知らなかったそうなんですね。うん、埼玉の人だと思ってたそうですね。あと F なんですけどもね、そうですね、あの、東京の、東京都連なんだけども、広島の出身なんだと、そういうことを知ったと。 で、あと、千葉県連の刑ですね。もう、こいつが部落出身ではないっていうのは初めて知ったと。まあ僕はね、あの、言ってったから、あのというかもうこれで大変なことが分かってしまいますね。うん、ということで、あの、あ、でも、鎌田さんはもう亡くなってるから、いいか言っちゃってもね。うん、というか、まああの人は完全にもうエセ童話っていうのは僕は分かってるから、うん、まあ別に名前出してもいいのかな。 で、それでね、あの、私にね、こういう話を送っていただけるのは大変ありがたいんだけども、できればね、やっぱね、実名告白っていうのはやってほしいんですね。あと YouTube に出てほしいんですよね。まあ、匿名にするにしても、僕に対してはね、一応、どこの誰かっていうことは言ってほしいんですよ。で、できればね、あの、LINE とかで通話させていただけると大変ありがたいんですね。というのも、私もね、一応、 こうやってリスクを負ってここで話をするわけだから、一応裏取りをしないといけないんですね。ということなんで、あの、このチャンネルに、 いろいろ話をお寄せいただくのは大変ありがたいんですけども、できればですね、あの、何を出すかっていうあたりに関してはあの相談いたしますので、できればね、もうできる限りもう実名、地名、住所、固有名詞その他丸出しで、えー、こういう話を送っていただければ大変ありがたいんですよね。その方がね、私もね、その背景だとか調査できますんでね。ということで今日はね、お便りのコーナーで、まあ、解放同盟の球団っていうのはこういうものだっていうお話でした。